ケロチャンネルをご覧の皆さんこんこにちは今日は100円ショップの紙粘土を使ってカラー粘土を作ってみたいと思います今ね100円ショップも充実していていろんな色の粘土売ってたりしますねでも結構一つ一つ買うと高かったりします高くついたりしますそんな時白い粘土1個あればあと スーパーで売ってる食紅ですね。絵の具でもいいんですけど、この赤、黄色、青、この3色があれば結構いろんな色が作れます。なので、えー、とやってみたいと思います。見ててください。まず粘土を上げます。じゃじゃん。4、ペリペリペリ。よいしょ。大体どのぐらいかな。このくらい。 作ってみたいいと思いますまずではまず黄色から。ね、粘土もか同じ粘土でも結構質感って違ったりするんです。これちゃんと100円ショップといえどもメイドインジャパンなんですね見えますそうなんです。結構質が良かったりするんですよ。手にくっっつきやすかかたりとか あ, のあと工作に使う時ねあの素材にペットボトルとかそういうのに使いつきやすいかどうかとかいろいろあの試しながら使いやすいのを選ぶといいかなと思います、えー、と今食紅を入れましたこういうちっちゃいスプーンがついてますスプーン1杯ぐらいですねこのお皿のようにしておだん作るみたいに丸めます これね、粉が手につくと結構手が粉だらけになるのでこの練り込んでほんとにおまんじゅうを作るというかなんかこのどんどんどんどん練り込んでいくんですねおだんだんまぶるル用ようになってきました あ, あ私も指についちゃいましたねもうこれ食紅なんで食べても大丈夫なものなんであの水で流せば簡単に落ちます大丈夫 もうどんどん黄色くなってきました結構このこねる作業子供たち好きだったりします卵のようなお月様のようなお星様のような鮮やかな黄色粘土があっという間に出来上がりましたどうだ簡単でしょう まあ、こんな感じで作ります。じゃこれが黄色レンドの作り方でした。じゃ他の色もまたやってみたいと思うので次の動画もお楽しみに。ではまたねバイバイ。